この先、一時停止です嘘でしょうこの先は天国だよあ、どうもこんにちは<笑> こんにちは、青森どこ？そっち？ありがとうございます。こっちら。おはようございます。今起きた。なぜ箱田さんが好きになったか、心の中と頭の中にはこの気持ちは、この考えはありますが、声に出して伝えたいと思います。ああ、最高。 何週間か前にここの部屋にトーニーポの方が来て「ミハイさんすごい箱田さんのビデオはいっぱい作ってますねその考えを教えてくれて記事にしませんか?」というお願いだったので多分何回聞かれても全部の気持ちは伝えることはできないですこのままの僕だしい や, やっぱりそれ忘れたあそれも言うの忘れたいろんなことがあっていつも全部言えないです 箱田さんに始めていたのは24歳の時でした<笑>それまでにはモヤヒールズで初めてスノーボードをやってそしてある日インギリス人の友達は<笑>ミハイ「箱田さんに滑りに行かないモヤのすぐ後ろにあるよ」「うん行くよ」最初は貝のーに車を止めて「ミハイ見て雪がいっぱい」 <笑>雪が大好きな僕はその茅の茶屋の雪を見てまあそれは車と同じぐらいの高さの雪を見て「うわ最高ださあどこから滑るの?」と聞いたら「ミハイもうちょっと待ってまだだよ」次はロープウェイでたもやち岳1 3 2 0ルまで連れてってそしてなんと快晴その前の夜は5 0ンチぐらいの雪が降って。 どこから行けばいいかどこから滑ればいいか分からなくてとりあえずフォレストコースに行きました山によく行く人たちは2杯よくいたね5 0センチの雪降ってよくフォレストコースに行ったんだねなぜか最初の斜面は急なんだけどその後平らなところが長いですその景色その風のない青空と住氷の中を滑るのが夢だと思いましたここは 天国じゃなないいかなと思いましたこの24歳の僕は初めて箱田に会ってそれがスタートだったんです箱田さんに教えてもらったことは友達を作った方がいいです箱田さんに何回か何回か行ってる間にある方に会いましたその方はヤマハイというグループのメンバーの1人2杯も入ったらと教えてもらった時は僕「僕いや。 <笑>としか言えなくてその日から陽気な皆さんと一緒に函田さんそれから東北にあるいろんなスキー場や山に登り始めましたもう一つ箱田さんに教えてもらったことは朝早く起きること朝早く起きること好きですかまあどっちかというと僕も好きじゃないんですまあ朝起きたら1回目を閉じて開けてうーんえ 5時もうちょっと寝ると次の瞬間ちょっと山が待ってるちょっと無理しておきましょうそして起きてゆっくりと、まあ、半分寝ながら準備して朝ごはんは軽く食べてそして山に向かうと運転しててそしてどんどんどんどん目が大きくなって景色を見て朝は苦手ですね けど2分ぐらい無理して自分の体をベッドから持ち上げて起こしたら絶対いいことがあります山門のとこじゃなくて箱でいたら拷問のとこもあるんでしょう朝早く起きることは大事です<笑> もう一つ、箱田に教えてもらったことは、よく準備すること、もちろん山を楽しむためにはスキーもしくはスノーボードが必要ですよね。その周りのギアも大事ですよね。ストックから、グローブから、ヘルメットから、ゴーグルから、体を温かくしてくれるウェアから、暖かい靴下、そして温かいネクウォーマーが大事ですね。けど、登山をするにはたかい気持ちをちょっと抑えた方がいいです。なぜか、登っている間にあまりにも。 暑かったら汗をかいて頂上で寒くなる可能性があるのでちょうど良い暖かさで登った方がいいですねそしてバックカウントに滑るときはやっぱり他の道具が必要ですね例えばシャベルとかゾンデとかビーコンとか、まあ、などなどちょっとずつ集めた方が大事ですね山行くときは何があるかもしれないのでその道具がないよりはあった方がいいですね僕も準備を準備することが必要です 箱田さんから学んだことは「好き」も覚えた方がいいと思いました今まではスノーボードやったんだけど好きですべて見たら好きなところで止まってその自然の中をゆっくり見ることができて鳥の声を聞いたり何もない何の音も聞こえないところでゆっくりとビデオ撮ったり写真撮ったりそれからもっとも大事なのは何にもしないことただその自然の中にいて思いっきり息をしてありがとう ととということは大事だと思いましたありがとう箱田さんから学んだこと山で頭心と体が一緒になって登山をしてその自然を楽しむことができます山を登ってる間に多分負担使わない脳の部分がいつもよりこう血が回ってきてある血管が元気になって新しいアイデアが頭の中にこうポンポンポンポンポンポンポン咲いていきます とにかく山についての勉強は山ほどありますけどちょっとずつ年を重ねてギアを重ねてまあいろんな状況いろんな能力を重ねてまあいつかもっと自信を持って山を楽しみたいと思います箱田さんはその一つの山です実は私が函田さんにいて幸せになった日々いっぱいありました最初は雪の中で自分の犬と散歩して外はなんて気持ちいいですね その次はもやいてその次は箱田にいてさらにさらに幸せになりました人間はやっぱり動くために生まれたんでしょうそして人間は自然の中で生きることは当たり前なんでしょうこれからも自然の中にいてもっと自分のことそれから周りにあることそして周りにいる方たちについていっぱい覚えたいんです箱田さんありがとう学んだことがいっぱいですこれからも 教えてください東日本の記事に乗るのは僕じゃないことは分かりますが箱田さんが乗るからこそ嬉しいですだって見てくださいこの天国大文字で T E N G O N G O? K U <笑>あ 白鳥が白鳥が何とだろう50頭ぐらい飛んでるんだそっちは北だから戻るんだあーもう春が来る昨日も岩木山に登ってた時に白鳥がいっぱい飛んでましたまああんの冬は長いので次回のビデオは岩木山に登ります楽しみだね僕もなぜかドローンを出して風のない岩木山の頂上を撮影することができました 楽しみだ。また次回、see you。へばね。